よしゆきですポテチポテチポテチよプレミアムコイケアポテトチップスプレミアムうまみだし醤油味固めカリカリ食感 ホイケアポテトチップスプレミアムうまみだし醤油味買ってきましたああ美味しさをずっと400年東丸醤油薄口あ東丸醤油の薄口醤油塩。 おお、吉行もずっと四百年、四百年間いい伝えられたいぜー、四百年続けー、昆布と。 ぶ節が醤油と合わさりじゃがいもの美味しさを引き出す引き立てるポテトチップスです後味をすだちでさっぱり仕上げましたいただいちゃいましょう。 袋を開けましたあなんか軽いすだちの香りとあとなんだろう醤油の香ばしい香りがきますねあーでも若干いっぱい醤油の香りが結構くる感じかなそれではいただきます 結構なんかボコボコな仕上げですかね。 後味がすだちとありますけど結構最初に結構すだちのさっぱりした感じがくる感じですね、うん、あとこの和風のだしのかつお節と昆布 あうんうんうんで後味は結構なんだろうかつお節の味が残る感じですかね うん、ちょっとすだちの味がきてじゃがいもの味が広がってそしてちょっと昆布の出汁が効きつつ噛んでいると食べていくとかつお節の風味が広がっていって。 そして最後にはかつお節の味がちょっと広がる感じですかねあーなんだろうなでもやっぱりそうですねやっぱかつお節の味は結構うまみがね広がっていく感じでねなかなか美味しいですようんうんあと この、ちょっとね固めのねカリカリした感じがねまたこの和風のね昆布とカツオに合っている感じがしますね。うん、いやーなかなかこれはいいですね。 以上小池屋ポテトチップスプレミアム旨味だし醤油味でした直射日光高温多湿後お酒ください